皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月28日、今回の大討伐イベント的なアメージングハロウィンでしたが、早くも終了してしまいました。皆様お疲れ様でした。頑張りすぎです。さて、今回のハロウィン会場で真っ先にチェックしなければならないのは、やはり家具屋ですね。新作家具をチェックするのはもちろんのこと、昔の家具もレプリカにするためにチェックする必要があります。 やはりというか、ほとんどの家具が、まだレプリカになっていませんね。上から下まで全部1個ずつ買っておきましょう。そして、非常に悩ましいのが、このぬいぐるみ屋です。1個10万ゴールドという価格設定はさておき、問題は置く場所です。ぬいぐるみはレプリカ家具にはなりませんので、単純に倉庫枠の圧迫になります。エステラさんのお部屋のぬいぐるみ置き場が広くなればいいのですが、どなたか提案広場に書いてみませんか そんなわけで買ってきたハロウィン家具をレプリカにしながらこの家具の動作がもっと早くなればいいなとお祈りしていますあまり早くすると今度はサーバーの処理が追いつかなくなるのかもしれませんがどなたか提案広場に書いてみませんかというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました